こんにちはヴィンテージクスタッフのタオですホーです今回はあのオルバト今回はオルバトシャネルシリーズ第2弾でございます今日はなんと1000万円分のシャネルのバッグを集めてみましたイエーイでは今日の動画スタッフでーす今日はこれだけの量を集めてみましたでも実はねこちらの価格は 約1000万円ぐらいであります、ね、すごいよねもうなんか紹介する前からワクワクする本当に特別なデザインをたくさん集めてて、うんうん、今回ちょっと代表的なあのヴィンテージチャンネルのアイテムを出しましたので、はい、集まりましたので、はい、じゃあまず1個目はじゃーん こちらのブルーのココハンドルの元のデザインとなったトップハンドルのバッグになりますアイスブルーになっててシルバー金具なんですけどビンテージでシルバー金具のものってそもそもすごい珍しくて なななかなかないので、今日は持ってきましたこっちの方はね色味がなかなか見たことないの、うん、アイスブルーであといつもこういう感じの色も、うんうん、すごく人気があるだと思いますよ、うんうん、あと形はねちょうどいいなサイズな確かに。ちっちゃすぎず大きすぎず確かにこういう感じのハンドルバッグならあのトップハンドルとしてすごくマダン感を出しやすいなんですけど、うんうんうん、でもこのちょうどいいな S サイズぐらいかな割といろんな服 服と合わせやすいなってだと思います はい、はい、じゃあ1点目はこちらでした2点目はね私こちらかなあそれ絶対好きだと思ったそう私ね個人的に、うん、あのベルワーの素材とっても気になっててあのうちがおそろいのあのバッグも、うんうん、ベルワーです、ねうんうんうん、そうねそうね本当にベルワーがカメラからちょっと伝わないの色味もあるだと思いますけど実物 と, と見たら本当にもうこのバッグの 存在ありがたいってだと思う ん, んですよ、うん。本当に可愛くて、こちらの方がこういう感じの形実はね。黒とかよく見たことあるなんですけど。でもこちらのベすごい綺麗だ、ね。本当になんか見たことないです。うん、今撮影。 してたの時期がちょうどクリスマスマ前だから、うんうん、ぴった り, ったりクリスマスとぴったりのこういう感じの移転で<笑>でもこっちの方はねあのミニサイズというよりかもうすでにマイクロサイズだと思います、うん、とっても小さいからもしね携帯とかあの多分入らないかもしれないんですけどでもうちでクラクションを使いたいな作りたいなら多分こっちの居手物の。 いいかなってだと思いますなんかアクセサリー感覚で、はい、あのバッグをねつけていただく感じでもすごいかわいいんじゃないかなと思いますあとこっちの方は本当にびっくりぐらいの部分は外だけではなくて中がね中か本当にきれいな す, すごい綺麗なの中はこういう感じ、うん、ゴ, ーゴールドの裏地ですゴールドの 本当に珍しくない珍しいだしあと特にねゴールドの方とベロアの素材と合わせてのアイテムはなかなか見たことないだと思いましそうねこれ一点で、ね、私個人的にとっても気になってますはいあのね私やっぱ基本的にカラーものがすごい好きだからさっきもちょっとブルーを選んじゃったんだけど次がこの ピンクのクラシックフラップマトラッセです、はい。あのね、マトラッセ。あのダブルフラップはやっぱ色んな色がク空にあるんですけど、このピンクっていうのがもう。 ヴィンテージの中だったらもう頂点に君臨する色なんじゃないかなって私は思ってるんですけど結構一番人気でいろんな方から愛されてる色かなって思いますブティックでも今ねいろんなピンクいろんな色のピンクがあるんですけどやっぱこのピンクこのな ん, なんていうのかなちょっとゴールーブルーとか、うん、なんか シャネルは確かにピンクが本当にたくさん種類がいるので、うんうんうん、でもこういう感じのピンクはちょうどいいだと思いますよ薄すぎずこすぎずの今のシャネルはなかなかないピンクなので結構ヴィンテージでしか手に入らないお色味なんじゃないかなと思いますだからバッグはそこまでなんか珍しいバッグではないけど色味ということでちょっと今日持ってきちゃいました、うん、あとこういう感じのピンクはこのヴィンテージしかないのイエルゴールドの金具と合わせで、うん、とっても可愛いだと思 と思いいますよ。他の人と被らな確かに今のピンクの方はだいたいシルバー金具とかあとローズちょっとロ、うん、ーズゴールドローズゴールドとかベージュゴールドとか合わせての原稿品が多いなんですけれど、うん、ヴィンテージの方は割とイエローゴールドと合わせてのタイプが多いだと思いましてとても上品に見えるだと思いますはは、うんうん、はい、い、でで個目ここちらでした、はい、これ あーそれもすごい好きそう<笑>私とっても気になってるの形はこれです、うん、こっちらの方は名前が31というのバッグなんですけ ど,、うんうん、どこっちらの方はねミニサイズですミニサイズはねとってもとっても人気がありで私ね特にこういう感じは何でも入らないの、うん、バッグが好きとうね、いましてホン、うんうんねね、にミニバッグのイメージなんですよホウちゃんってはい、はい特にねあと ッーャンネルと言ったら 2way のバッグなかなかないなんですけど、うん、こっちの方のチェーンはすでに外してもできるからそうねそれすごい珍しいと思ったそうそうそうあとハンドルバッグトップハンドルバッグとしてもとても使いやすいなサイズだと思いまして、うん、なんかワンピースド、うん、レースと合わせやすいのいてこういう感じのものでこっちの方はミニサイズで M サイズなら普通のカジュアルのデリルックでもすごく似合うだと思いまして はいこういう感じのサーのバッティー手ものでくださりまこれ本当にかわいい愛はいかわいいよねそうではじゃあ次行きたいと思います次は、はい、このビューチェーンのミニバッグでーすはいビューチェーンはね人気が安すぎて、うん、そう美獣チェーンってこのあのこういうゴールドのちょっとね重厚感のある重めのチェーンのことを言うんですけどちょっとビジュみたいな感じなのでビューチェーンと呼ばれてて えっと、今のシャネルではねもう手に入らないチェーンになってますでも実はこっちの方は去年の時がリバイバルしたことですますよ ただデザインはちょっと違いまして、うんうんうん、こちらの「美術ゅチェーン」にもあのマトラッセの模様を刻んでたり、うん、去年リバイバルしてたの本は割とシンプルなデザインだと思います、うんうんうん、でも重さと言ったら絶対にヴィンテージの方がもっと質感が良いと思います確かに確かにあと皆さん知ってますかチャンネル の, あのジュエリーラインで ココクラッシュというなシリーズがありますよね。こちらのビジュのチェーンは一個ずつのデザインは本当にクラッシュと似てます。そうそう近くで見てもらったらわかるんですけど、あのー、ココクラッシュのリングとかに使用されている模様がビジュチェーンのね、はい、このチェーンに刻まれているっていう感じで。 あと私このデザインが好きうんわかるわかる、うん、なんかちょっとダイアナっぽいんですよね、はい、そうでもダイアナよりちょっとカジュアルかな、うん、カジュアルに着れいにし て, て、うんうん、ダイアナやはりすごく女性だしそうんうん、女性ちょっとこのエッジのところが丸いんですけどそうそうこの子はちょっとねカクカクしてるからはい全然クールめのお洋服にもぴったりだと思います、うん、あと私一番好きなミニサイズ<笑>そうねそ う, そうねはい、はい、ではこちらでしたはい 次行きたいいと思います次は私こちらで選びたいなと思うそうだねすごいスペシャルなこれはね、うん、正直見たらちょっとオールドスクールな感じだと思いまして普通 の, あの日常の服と合わせだけではなくてちょっとィンテージ感の服に合わせてもとっても可愛いのでないなっと思いまして、うんうん、いいとあとポイントはこちらですね多分ちょっと近く見たらこれ本当に 綺麗だとつ、うんね、いてたのバッグは本当にこのバッグしかないで、うん、すしあとはこれはね今皆さん見えるの通りで飛ぶ ハ, ハンドル、うんうん、トブハンドルしかないついてたなんですけどでも実はね中にね中にね<笑>そう中にね実はまさかこれはねショルダーストラップもついてるショルダーもついてるからそう本当に。 あの型にかけたはちょうどいいな長さだと思いまして、うん、でもただこちらの方は斜めにかけられないかもしれないのです確かにちょっと短いよ、ね、ちょっと短いの方なんですよこれはねサイズはショールドバッグとしてとっても便利ないいものだと思います、うん、なんかこちらの方はもし、うん、あのストラップが長すぎるならちょっとバランスが悪くなるだと思いまして、ねね、この長さは本当にちょうどいいだと思います という感じですじゃあ次はちょっと向こう側にあるんですけどこのバイカラーのはいいいこう紹介したいと思います、はい、私ねこれ初めて見た時にもう一目ぼれして結構なんかベージュと黒のバイカラーってなかなかないんじゃないかなと思ってそ う, そうベージュと白とかのバイカラーとかあとはベージュと あとブラウンの前から結構見たことあるんですけどベージュと黒はねなかなかなくてでこれ何がすごいってここの前のところはベージュなんですけどこの1枚の皮になってるこのフラップから続く後ろが黒になっててめっちゃ可愛いなと思いました。 ちょっっっとお姉さんっぽぽいい感じのね大人っぽいデザインで、はい、あとこういう感じの形がなんかシャンデルのバッグの中で正直なかなかないな、うん、と思いまして2018年にあのシャンデルが1回こういう形のルボエを出しましたなんですけどでも実はねそういう感じのバッグを出すの前はンテーしてもうでにこういう感じの形があったことはありましたという話です。 ねめっちゃ可愛いでもう結構ねあの高さもあるから何でも入るし結構ちっちゃく見えるからちょっとスクエアっぽいんですけど高さがある分ねちょっとスクエアよりかは高いって感じでこんな感じですね、うん、さあこちらになりますで次がほんちゃんから行ってもらおうかな、はい、とってもスペシャルなバッグをお願いします、はいはい、私自分でに<笑>とっても で、うん、あとヴィンテージシャンネルのバッグの中で皆さんご存知の通りでとっても人気があるのほぼ伝説的なそ物でそ、ねうん、こちらですはいこれはね もちろん色んな色味があるなんですけど今回は、ね、一番可愛いいホットピンクを持ってきました、うん、なかなかないよねこの色本当にあに黒もあと白赤とかよく見たことあるなんですけどあとベージュもあるけどねベージュもあります本当にに色んな色味がありますけど、うん、でもホットピンクという色味はとってもとっても珍しいではいじゃあそんなほうちゃんに質問ですこのバッグが有名になった理由は何でしょう はいこちらのバッグが有名になってたの一つ子とか花もちゃんのあの役者、うん マイリー・サイルスマイリー・サイル ス,、うん、スがあのパパラッチーの前で顔を隠すのだめで、うん、このバッグを使って顔を隠しましたのでそしてそこからとても有名になってたのにいてのでございますうこういう感じの噂というか物語が あ, あったことがありまして、うんうんうん、だから本当に面白いなってだと思いますでも面白いですね確 か, 確かに確かに確かに顔を隠すのだめでサンデルのバッグを使ってこういう感じするのが、ね、とってもかわいなと。<笑>こっちの丸い なんですけど、でもね管の形ハット型もありますからもし顔を隠すの時、ハット型のあの斜面のバッグを使ったらとっても可愛、うんうん、い, いなっていうような感じで、うんうん、本当にすごく気になっててあとこちらの素材はねパテントですパテント素材からとても艶感があります だから、ね、なんか普通の色味、うん、普通の素材よりもっと鮮やくに見えるだと思いますこういう感じのいっものですやばいこれ本当に可愛いハンドルにかわい い,、うん、わ い, いはいじゃあラスト1ペンではいじゃあ次行きたいと思います次はこちらの ツ イ, トツイードの親子バッグの親バッグです、はい、でこれ実はね親子バッグって言っておっきなバッグとちっちゃいバッグがセットになったバッグになってるんですけどそのセットのツイード版ってもうね今ではなかなかね、あのー、入手困難になバッグで、はいえー、と一応これが親バッグのみなんですけど。 現物あの元々はねここにちっちゃいバッグがこうくっついてて親子で使えるバッグっていうコンセプトでシャネルが出したバッグになりますこの大きいバッグがママ用で、はい、ちっちゃいバッグが、まあ、娘さんだったり子供用っていう感じのバッグになってますでこれのレザーは結構、ね、たくさん まあ、いろんなとこで見るよねレザーバージョンは、うん、でもこのピンクのツイードってなかなかなくないないです、うん、これはね本当にとても人気があるの色味だし、うん、素材だしあとこっちの素材について絶対にたくさん物語ってますよね確かに確かに、はい、ツイードはもうねヴィンテージ界ではもう王者に君臨デニムの次に王者に君臨するんじゃないかっていうね、はい、あのー、素材だと思うんですけど、まあ、シャネルといえばツイードツイードといえばシャネルって言っても過言ではないくらいはい、はい<笑> あとこっちゃんの方は1994年のクラクションで出てきたの、うん、この入手物でみんな今まで見てるのは多分このバッグしかないに見えるなんですけどでも当時はこのバッグと全く同じ素材のジャケットもありますジャケットあ る,、ね、あ る, あるそうだからこっちゃんの方は割とたくさん色味がありまして、うん、なんかなんだろう私が過去で見た中で一番好きだったのはあのミントグリーンとはい イエローみたいなのが入ってるパープルかなってが入ってるんですかな、はいはいはい、私一番気になってるのはパープル黒あとイエローと合わせてるのがあれであれは本当にとても珍しいって確かに確かにあと黄色の方もありますよね、うんうんうん、黄色と水色の、うんうん、そうね金管チェックみたいな感じかな、うんうんうんうん、ちょっとチェック柄に入っててあれもとっても可愛いいなってたと思いましてあとあの 一番気になっているのは、みんなが一番好きなのは多分真っ黒サイズの小さい方のやつね、うん、そうそうそう小さいの方はちょっとポーチみたいな大きさで、うんうんうん、正直ならあれも何でも入れないかと思いますけど1個バッグのセットを別々って販売するならあの小さいのサイズのお値段が本当にね3倍とかするんじゃん、2倍ぐらいはするんます絶対に2倍ぐらいしまして、うん、だからね 逆に私こっちのサイズそそいいそうそうそう全然だったらこっちでいいって思うよね、うん、なんか使える、うんうんうん、あっちの方はホントにそっちは、うんうん、はいじゃあこういう感じかな、はい、じゃ今回の動画はここまでですご視聴いただいてありがとうございます次回の動画ではクラシックフラップについてもうちょっと詳しくお話をしていきたいと思いますどういこう も、あと、いいねも、よろしくお願いします。では、また、次回の動画で、バイバーイ。バイバーイ